ウエストが 88.5 体重が 77.45 ウエストが 77.4 マイナス1 1 0ンチ体重が 69.4 マイナス8キロ 体重減らしたいよって方痩せたいよって方正直言います楽な運動よりきつい運動の方が絶対に痩せますただ続かないですよねそういった方は3日続けて今回の動画をやってみてください4日目には正直半分の労力でこなすことができます寝たり立ったりを交互に動いていきます痩せるぞって方は一緒にやりましょう四つん這いの状態から交互に足を前に出します できるだけ足を前に出しましょう動きは大きい方が息が上がって痩せられますペースはマイペースでいいです慣れてくると速く動いてくださいはい今度立ちます 屈伸をしましょう屈伸をしたら膝を伸ばします使ったり休めたりすることで長い時間運動ができます 今度は四つん這いからあっとこの体勢から交互に足を出しますだんだんと息が上がっても同じ運動をしていれば呼吸は落ち着いてきますから体を動かし続けてください 息が上がるとね、その呼吸までは次上がらなくなるんで。オッケー。今度は伸脚をします。片方膝伸ばして片方曲げる。だんだんとね息が上がりますが、三日四日続けていくとほとんど息上がらなくなりますから、騙されたと思って。まずは三日。 この動画続けていきましょう動きが大きい方が必ず痩せます手を向いて寝ましょう漫才から手を振ったら膝をタッチ腰ををタッチ ここで1回クッとこを丸めがあります OK! を左右に回しますスクワットをしてやっぱり膝が痛くなると次からやるのがね少し怖くなったりしますからしっかり膝をね回すこと大事ですこの動き実は。 下半身意識がいくと思いますが前からになって背中をねすごい鍛えてますはい、OK、上向いていきましょう今度は交互にまた下にタッチマイペースでいいですからね続けてやって慣れてくると 自分で勝手にペースをね上げればいいですからまずはマイペースで3日続けでできるスピードでやってください OK 今度は左右に体重移動します上半身は楽に。 体を揺らすようなイメージで膝はね少しだけ両方ずっと曲げておきます負荷を分散することで疲れはあんまり感じにくくなりながらしっかり鍛えてますのでこの息がね少し上がってる時間が長く続くとねすごいカロリー使えますから OK じゃあましょう 今度は足を曲げて伸ばして繰り返しましょうできればね曲げたら腰を今つける感じで慣れてくるとねこういう感じで動かしてください 3日目まではこれでいいです。OK。今度は肘をついて交互に体重移動です。慣れてくるとね、手を使わないようにして。 初めのうちは肘ついて手でもいいです OK 今度は上向き肘つきましょうこれで足を左右 足はできるだけ前に持ってきてつないうちは片方膝ついてもいいです慣れてくるとペースを上げてください OK ー。で今度。 膝を曲げて動きます反復横跳びをねするようなイメージもし同じ位置がきつかったら少し膝の高さを変えるとなんとかできますたまに低くなったりして 上向いてみましょう今度は交互に膝を曲げますマイペースでいいです慣れてくるとね、こういう感じはじめはゆっくり足付けながら を少し戻しながら。心配能力もついてきますからね。オッケー。今度、ね、片足立ち。キュッキュッキュッと三回。 少しでもありまりすからねみんな頑張ってこれをまずはね3日やるだけ4日目はもっと楽にできますから2日目はね一番きつく感じるだけ OK うつ伏せです今度は手を脇の下ついて体を上げたら足を上げる あと少しで終わりですよ。頑張って。よっしゃ、ちょっと。オッケー、ラスト。このまま腰振ってください。プールダウンで終わりです。これで終わり。 に戻しながら力を抜いて、手の力も抜いてください。三日だけ、初めの三日を超えたらね、もうダイエット勝ち組です。四日目からね、続けれれば、一か月続きますから。 オッケー明日も頑張っていきましょう理想のスタイルに必ず近づいてます迷わず諦めず毎日続けてくださいやった人はコメント感想日数残してください